皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月30日、福引き券99個の10倍バトルが来ていましたので、美味しく回収するところから始まりました。とても美味しかったです。それでは、今日も頑張って旬のマダイを釣りに行きましょう。ピタリ賞まであと 1cm。全然惜しくないんですよね。 二日目にして早くも心が折れそうになっていますが、リアルの復讐を目指して頑張るしかありません。とは言っても、週刊がおろそかになりつつあるので、明日は週刊を終わらせる勢いでやります。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。